前回のミクラ、海スウ海さん。海さん。今回は初めての湧き潰しをした。海さんは湧き潰ししてご満足のようだ。だが今回はドキドキのワクワクだ。だが海さんは次の ス, ステージに向かって突き進む。 だが海さんは途中で途中で苦労したようだそして海さんはホリホリホリホリホリホリしホリホリするのであっただが海さんは山を越えていくとなんと石炭をたくさんゲットできたそして村中を湧き潰しまくり海さんは<笑> ご満足だった。だから今回もミさんはワクワクだ。さあ、あミさんの旅、レッツラ、ゴー。はい、どうも皆さんこんにちは。ウミクラです。今回はマインクラソリ。 って今回の企画はねあれなんですよあれ今回はルークス探検いき た, たいと思いますねよろしくお願いしますルークス探検ってことかは飛びしないといけない飛びをうっ<笑><笑> ちょ<笑>っと時間がかかる。 ういいななててたん忘忘れれい。んーあ<音声>あ、トールー。<音声><音声> 何で T シャツやっていくんだよ。キー なだ、まあ、手を切るほど。手を てるよ。気付かない未知の世界だよね動物は気を付けることあるねこれおっ鉄鉱石 何が待ってるのか。楽しみじゃないか。おういきなり呼びてきた。カールビがちょっと安全自体つけれる。爆走でしょ ブッシおー い, 石炭いやーこれ建築はほかどれない石炭 っねルディス h a b いけるんじゃないか こかいうおどこどこどこだ なるほど。<音楽><音楽><音楽><音楽> どうしょうか今回のミクラ、あミクラお宝ザックザク手に入って良かったです。今回はこのトロッコの手に入ってね。良かったですよ。また次回で会おう。バイバーイ